はい。日本の皆様、僕は大光善と申します。今は、あの、教会の先生、母子として勤めています。1992年から2000年まで、日本鳥取大学医学部に、ね、留学しまして、博士、あの、ご得した後にね、あの、文部省の特別研究員と文部教官をね、3年間を務めました。 あ一時的にね、中国に北京大学を帰国しまして、あの、台湾カナダに移民しました。それで、トルノ大学を勤めたから、それであの、あの、新学院にね、あの、勉強しまして、その間にね、あの、あの神様の、あの、あの死化をね、あの、あの、つのチャプターね、あの、何チャプターの、えー、それ<笑>、 えー、のシッカをを、ね、買いました。今はあの YouTube であの動画として皆さん読んであげます。ぜひ最後まであの聞いてください。Okay? Okay? 今, 今からレッー始めましょう。Okay. あの第2 の, の部分、第2のチャプター、衆を祝杯する。Okay? Oh, ああ、私の衆は私はあなたを崇拝ああしたいと思いします。それ あ, あ私の衆はあなたは宇宙全体のもとの作成者、職有者及び支配者である。ね、so, I, 私の衆はあなたは宇宙全体のすべての作成者、ガイド及び あ, の あ, あ 寄贈者で出ますですああ私の主はあなたに生命の寄生者 OK 修士子 OK 修士子 OK OK および保護者ですああ私の主は私たちあなたを賛美するのは大好きですそうああ私の主はあなたは 新車のクキーである、okay? あなたはなければ我々はこの恩を死を吸うことができませんあ私の州はあなたは甘い飲み物飲み水ですあなたはなして私たちはノートは書いて感じられます、okay? 愛、私の主はあなたは人生の栄養ですあなたはなければ我々は外に廃収 さ,、まあ、されます愛、我々の主はあなたは私たちはあなたを心から崇拝します o 愛、愛、okay. 私の主を主よ あなたは、明確のハロです。明確のハロです。あなたは、川の流れを生ける水です。愛私の周囲を、あなたは、最も私たちの最愛のいずれ か, いずれいずれかです。あなたは、 私たちの最も貴重な本当の宝物です。愛私の主よ。あなたは、格局に私の主であり、今、今日、永遠に。そうです。以上で、第2章を終 わ, れ終わりました。ご清聴ありがとうございます。ぜひ、聞きついて聞いてください。あ もしよければ、この、このチャンネルを過ぎて、であれば、このチャンネル登録、登録すれば、ご幸いです。ありがとうございます。まだね。